はい、こんにちは。今回は冷蔵庫と洗濯機分かってはいけないということで、まあ、家電レンタルっていう方法もあるよっていうことで、まあ、引っ越しの際のコストを下げたりっていうので、まあ、特に単身者ですよね。お一人暮らしをする人に向けてちょっと、えー、こういう選択肢があるよっていうことを言っていきたいと思います。まあ、それにあたってね、普段、こう、アマゾンとかで買い物した時に、まあ、クロネコヤマトが配達してくれると思うんですけれども、このヤマトのお兄さんたちですね。まあ、お姉さんもます配達してくれると思うんですけれども、まあ、彼らが、クロネコグループですよね。ヤマトグループか。ヤマトグループが、 引っ越しだったり、家電のレンタルサービスとやってるのを知らない方も入れ替えていればいいんじゃないかなと思って、まあ、今回紹介しようと思いました、まあ、そもそも黒猫さんがいないと、僕たちの生活、結構成り立たないっていうな思いを持っている方って結構いると思うんですけれども、荷物を配達するっていう意味でおいて、引っ越しも結構近いし、家電レンタルするときも結構、配達って結構大変じゃないですか、だからそういう意味で結構、黒猫さんが持っているこの強みっていうのを実は活かせる分野ですよね、なんで僕たちもそれに乗っかって、ウいーサービスを享受できるんじゃないかっていうのを、今回話そうと思います。 家電メンタルを選んだ方がいいとき の, の考え方なんですけれども、自分が計算したところによると、まあ、大体3年ぐらいで分かれ目になります。もし3年以上同じ場所に住むなら、家電を買ってしまった方がお得になることもあります。まあ、3年以内にまあ引っ越す場合も、この時短の家電、ドラム型洗濯機で乾燥まで一律でやりたいみたいなところだと、家電メンタルだと今のところ選択肢が少ないんで、そういう場合は自分で買った方がいいと思います。まあ、ただ、ここで言いたいのが、3年後に自分がどうなっているか分かっていると結構少ないんじゃないかなっていうのが、今言いたいことです。 えーとまあ、同棲したりとか、まあ、もしくは出産したりとか、転職したりとか、海外で働き出したりとか、意外とあると思うんですよね。でまあ、早速なんですけども、まあ、大きな利点3つあって、まあ、1つ目がやっぱコストですよね。自分結構使ってみたんですけども、実際に。まあ、結論から言うと、3年以内にこう引っ越す可能性とかがある場合は結構考えていいんじゃないかなと思ったので、ちょっと紹介したいと思います。1つ目は購入費ですね。家電購入するってそんなに安くないんで、えー、とレンタルしてしまえば、あの途中で返品とかもできるんで、まあ、それを踏まえると結構、 あとでこう、彼女彼氏と同棲し始めましたとか、あと出産して子供が増えたんで洗濯物が増えましたとか、買い出しに行く量が増えましたとか、まあそういうことを考えると結構若い頃ってこうトントンとこう、数年単位でこうライフプランが変わっていくと思うんですよね。なのでそれにあたってこう毎回購入していくと結構お金かかっちゃうんじゃないかなということで、まあ最初の数年間は、えー、レンタルっていうのがこの第一の選択肢においてもいいんじゃないかなっていうのが今回話したいことですね。まあ、家電のグレードって、えー、とレンタルだと結構低いんですよ。まあただこ若いうちって割と冷蔵庫だったらまあ冷えればいい。 洗濯機だったらもちろん服とかこれ洗えれば十分だっていう、まあ、考える人が結構多いと思うんで、まあ、それでまあレンタルっていうのもこう選択肢に入ってくるんじゃないかなと思います。同棲とかし始めると結構家電とか、まあ、仕事とかも忙しくなってきて、アップグレードっていうのを考えたくなるのはすごいあると思います。例えばまあ時短の家具といってその食洗機だったり、あと洗濯機でも乾燥機能がついていたりとか、トラム式で干す時間がいらないみたいな。 機能が欲しくくなってくると思うんですけれども、まあ、そういう家具って、まあ、少なくとも10万15万ぐらいしてくるんですよね。なので1人暮らしでいきなりそこまで行くかっていうのは選択肢に入ってこない人もいると思うんで、まあ、そういう場合は家電レンタルっていうのをまあ1つ考えておくといいんじゃないかなと思います。で家電を買い替えの話につながるんですけれども買い換えるときって廃棄のお金っかかかってくるんですよね。まあ、リサイクル料金ってもともと買うときに払ってたとしても、まあ、引き取りしてもらうのに家電量販店が引き取ってくれる場合もあるんで、まあ、そういうときはいいんですけれども、まあ、古くなってて、えー、と売れないやつとか。 回ったりしてあとリサイクルショップとかもうその頼のトラム手間とかもあるんであそこら辺もちょっと考えて、まあ、レンタルだったら割と引っ越しのごとにこう細かく借り替えるっていうことが可能なので、まあ、それも結構選択肢に入れてるんじゃないかなと思いますもう一つのこのレンタルを選ぶ時の利点のでいうと、えー、冷蔵庫とか洗濯機を引っ越しの時にこう返してしまえば引っ越しのこのランクっていうのが121から2ランクぐらい変わってきます、まあ、そうなるとやっぱり23万円ぐらい変わってくるんで、まあ、若い子の二三万円って まあ、大したことない人もいるかもしれないですけど結構大きい額なんですねなんで引っ越しの時の費用も考えると結構レンタルっていうのはいい選択肢になってきますそれで引っ越しで結構大きいのがもう一つあって当日使えるってことなんですよね考えてみたら分かると思うんですけども、まあ、家電量販店で洗濯機だったり冷蔵庫を買ってみるとこう引っ越しの日にうまく届くかって結構分かんないんですよね、まあ、それがこのヤマトさんの風景構好きで使ってるんですけどもヤマトさんの場合は引っ越しの日と同じ日にこのレンタルを届けてくれるっていうサービスがあるんで、まあ、それはすごく便利ですねで あんまりこう、新しく引っ越しとかしたことない人向きに、えっ、ー、と、言っておくと、結構当日用意しないと不便なものってあるんですよ。まあ、一つここに挙げてるので、大きいので言えば、えっ、ー、と、まずカーテンと照明です。まあ、カーテンって、意外、まあ、特に1階とか住む人は、ま あ, あ、朝起きて眩しいとか言う以外にも、こう、外からの視線を再現でで、まあ、せめてこのレースのカーテンとかないと結構、不自由してますし、まあ、ここ白色って書いたのは、真っ白の、えー、とカーテンを使うと結構部屋が大きく見えますよ。防潮色なんで。 よく見えますよってことなんで、まあ、そんなにこう大事じゃないんですけれども、というので、まあ、カーテンというのは、まあ、結構機能とかもあるんですけれども、まあ、ちゃんと用意していかないと、結構初日から困ります。なので、内見とかに行った段階で、この窓の大きさ、縦と横の長さを測っていくというのは結構大事になるかなと思います。で、自分使ったことないんですけど、自分は家電レンタルで書いたのは、冷蔵庫と洗濯機だけなんですけど、 カーテンも一応ヤマトさんは扱ってるみたいですで。ここで書いてるので言うと、あと照明も扱ってるし、布団もあるし、あと空調、エアコンもある。多分僕が使った時はここら辺なかったんですけれども、まあ、今、ラインナップが増えてもっと便利になっているそうですね。まあ、ただ、まあ、自分としては照明って買った方がいいかなと思ってて、こ部屋に対してもうちょっと明るめのやつをつけると、すごくこう、例えばこ6畳の部屋に対して8畳ぐらいのやつを置いたりすると、すごい明るくなるんで便利ですで。あとリモコンで操作できるようにしておくと、まあ、Google ホームとかと連携して、夜、 もう眠いなと思ってみた時にわざわざ電気消しに行かなくても、まあ、スマホから操作して電気消したりできるんで、まあ、それはすごい便利だなと思います。で寝袋はまあ当たり前だと思うんですけれども寝るのに必要ですで。最低限キャンプで使うような寝袋があればいいんですけれども布団は結構このベッドと含めて結構お金費やしても価値があるというかこうベッドでこう寝る時間って、まあ、どんなに激務での働いている人でも結構長いんで、まあ、ここら辺は結構お金かけて、まあ、自分で買うのが結構いいんじゃないかなと個人的には思います。あと空調はまあ扇風機とかが置くかもしれないですけれども エアコンは最初からついてるようにそもそもまあ賃貸の場合で も, も進むのがもう最近だとそれが一般的なんじゃないかなと思いますあと1つ困るのが大和さんで扱ってないんですけれども移動手段ですよね、まあ、近所でこう買い物とかするときに自転車とか都市部でもないと困ると思うんですけれども、まあ、これ大和さんにちょっと扱ってほしいなと思うものです引っ越しのときとかも結構大型の荷物になるんで例えば県をまたぐ遠い引っ越しとかのときは自分で連れて行くのも大変なんで、まあ、売ったりしないといけないとか、まあ、そういうのがあるんで、まあ、あの最近メルチャリとか ドコモのレンタルサイクルとかが、まあ、都市部だとありますけれども、まあ、そういったのがもっと広まって、まあ、シェアサイクルであったり、また、もうちょっと長い期間で、自転車のレンタルみたいな選択肢が増えてくれるといいなと思います。これはもう参考情報なんですけれども、まあ、正直、コンビニで買えるよっていうのもありますね。当日必要なけでコンビニで買えますっていうのは、まあ、トイレットペーパーとかの、まあ、この生理用品ですよね。であったり、あと、ゴミ袋。引っ越しの時って、やっぱりこう、梱包材とかがたくさんゴミが出るんで、ゴミ袋はもう2袋ぐらい。 買っいいいくのがいいと思いますあと、梱包を開いたり、まあ、荷物をこう開けたりするのに絶対、ハサミって必要になるので、まあ、これは引っ越しの前からあの持ってきてもいいと思うんですけれども、も小さくてカバンとかにも入ったりすると思うので、まあ、ハサミとか、買ったナイフとかは必要になってくるかなと思います。今、当日必要なものって言ったんですけれども、ただ、結構どうにかなるんですよね。例えば、まあ、都市部の話になっちゃうかもしれないですけれども、えー、洗濯機だったらコインランドリー使えますよとか、冷蔵庫だったら、そもそもコンビニで買って、それですぐ食べればいいじゃんとか。 コンビニをこう冷蔵庫の代わりとして使うみたいな、結構ミニマリストな人とかを見て、僕はそこまでこう極端なことを言うつもりはないんですけれども、まあ、数日間であれば、そういう生活も別に支障はないですよということで、すねホテルに住んでるみたいな感覚で、まあ、近くのコンビニで服とかパンとか買ったりするのはまあいいと思います。ただ、これって、この2つに関しては、買う場合はいいんですけれども、引っ越しする場合はやっぱり大型の荷物になってくるんで、さっき言ったように引っ越しの費用とかがかかってくるんで、えー、と家電レンタルっていうのが、結構選択肢として適してるんじゃないかなと思います。 あともうちょっと小さい家具で言うと、電子レンジとテレビですね。まあ、電子レンジは、えっと、山本さん扱ってるんですけれども、電子レンジはもうちょっとスペックの高いやつ、ちょっと料理する人 と, とかであれば、買った方がいいかなと、個人的には思います。あの、本当に回してチーンってするだけの電子レンジしかないんで、まあ、コンビニでいいっていうのもありますし、まあ、そもそも買うっていうのが、まあ、個人的にはこのバランスのいい買い物。この、そもそも引っ越しの時とかも、そんなに大きいものじゃないんで。 なんで、はい、電子レンジは買ってもいいかなとは思いますで。あとテレビに関しては、最近そもそも持たないという人が増えてますけれども、自分も同意見で、まあ、スマホとかで結構、たいできるかなと思います。でこれ、さっき話したんですけれども、えー、と冷蔵庫とか洗濯機に関しては、動けばいいって言ったら語弊があるかもしれないですけれども、まあ、例えば机とか、あとカーテンとか、まあ、そういうインテリアに比べたら結構こだわりって少ないんで、まあ、特にこの冷蔵庫、洗濯機あたりは、家電をレンタルするっていうのも考えてみてもいいと思います。 それで今あの家電レンタルの話をしたんですけれども、引っ越しのサービスというのも結構適してて、これは単身向けのサービスになるんで、一人暮らしか、同性で二人で住んでるぐらいが大体対象になるんですけれども、特に荷物が少ない人ですねであれば、こういう普通の引っ越しのイメージとは結構違うと思うんですけれども、ボックスみたいなものに入れて引っ越しするってことも可能です。ここにあの詰めるのは大和 の, あの引っ越しの人がやってくれるんですけれども、ああ段ボールとかに詰めるところは自分でやらないということですで。 荷物少ない人と言ったんですけども、まあ、最大でもこのボックスが2つぐらいまでしか扱ってくれませんなんで自分の場合はベッドは結構いいものを使いたいなっていうので自分で買ったものがあったんでそういう場合はベッド例えば自分でこの車とかを借りて、まあ、近くだったんで市内の引っ越しだったんでそれにしたんですけれども重たい家具とか他の段ボールについてはヤマトさんにお願いしてで残ったこのベッドについては自分で運んだことがあります自分がヤマトの家電レンタルとこの引っ越しサービスを使った時はもう2012年で 8年前なんですけれども、自分をできるだけ身軽にして、こう例えばこう転職のチャンスがあったら、すかさず移れるようにとか、まあ、そういったことを意識してました。はい、ということで今回は、い猫のお任せレンタルと引っ越しサービスを紹介しました。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあな。